いいいつも動画を見ててただきまましてありがとうございます旅す旅る着物男子バオシンですでお前全然着物じゃねえじゃんいやちゃんと着てますよほら寒いですけどねまあそんなことは置いといて後ろちょっと見えますかね<笑>ついにこの時がやってまいりましたよまあちょっと拡大してますが見えますか<笑> ガンダムファクトリー横浜の動くガンダムついに一般公開初日の日を迎えましたこの時を3ヶ月待ちましたねというわけで今回はこのガンダムファクトリー横浜の動くガンダムをレポートしたいと思いますそしてライブストリーミングをちょっとやってみたいと思いますんで合わせてそちらもご視聴くださいそうですね今回の予算を発表します 0円ですタダですすなぜタダなのかそれは交通費ししかか用意してないからです詳しくは言えないんですけども交通費しか段取りしかりてませんそれからちょっとここに出しますねガンダムファクトリー横浜に入場する際チケットは全てウェブチケットになっているのですでに僕は 購入済みです。この QR コードをスタッフの方に見せて施設内に入ると入場するというような段取りになっていますなので姉は一切かかっていませんもうすでに払っちゃいましたのでただです、まあ、というわけでガンダム好きなそこのあなた、えー、ぜひ最後までお付き合いください、えー、というわけで今回も旅の感動体験を一緒に共有をさせてくださいそれでは今回の旅も始めていきましょうそれでは では早速中に入ってみましょうだんだんだんだんと動くガンダムが近づいてますよそしてアプリがあるんですけどこの、えー、ガンダム G ファクトリーと書いてあるこのアプリダウンロードするととても便利ですこれでガンダムファクトリー横浜の施設のことやチケットのこともバッチリ分かっちゃいます、はい、このマイチケットを出していただくとこんな風な画面が出ます この画面をスタッフの方に見せるとスムーズな入場が可能です。入場用のチケット、入場、入場のためのチケットはウェブチケットになってます。事前にクレジット決済が必要です。 入場特典この横浜ガンダムのプラモデルみたいです。 Yeah, yeah, yeah. AHHHHH、wow. you、yeah.